今日はリリちゃんとレオンくん2匹の猫ちゃんと暮らす佐川さんご夫妻を訪ねるよ爆笑エピソードがいっぱいお楽しみに猫ワ松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバですあなたのアイドルを素敵に輝かせます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 こっちは白黒のハチワレくん佐川さんご夫妻にカメラを渡していろんな姿を撮ってもらったよ今日は可愛い二匹の猫ちゃんのお宅にやってきました二匹言うてもこの二匹じゃございません<笑>。こちら飼い主さんですが 今日はあのよろしくお願いしますあ。よろしくお願いします。お願いします。あの二匹の猫ちゃん早速紹介していただきたいんですが、えっと一匹目が十一歳の女の子黒猫のリリ。二、うん、匹目が二歳の男の子白黒の八割のレオンくんです。二匹。はい。あの どうやっって2人は出会ったんですかえここの2人じゃなくて猫ちゃんなんですけど<笑>、はいまあえっと、1匹目のリリは私が独身の時にあの猫が欲しいなと思って動物病院の里親募集を探しててその中の1匹なんです。で飼っててでまあ子連れ。 で結婚して一緒に旦那さんとの頃とに嫁ぎまして、はいはい、でもう一匹欲しいなっていうふうになった時にたまたま私の知り合いの方が「あの誰かもらってくれませんか?」っていう記事を あ上げてて、それを見つけたので、うんうん、この中の一匹もらおうって言って来たのが二匹目のレオンです。じゃあ小猫ちゃんとリリちゃんのまあ折り合いは、うんなるべくあの上のリリを可愛がるようにはしました。力任せにやっぱり、うん、あの、うん、小猫だった時にリリを噛んじゃう、そう で,、ね、でそれでリリもやり返すことを知らなかったので、ーもうぎゃって言って逃げる、それをまだ追っかけるっていうことを続けてたので、うんうんうん、これは。 私が兄弟猫にならないといけないと思って<笑>で、えっと、レオンがリリを噛んだ瞬間に私がレオンを連れてきて、うん、ちょっと噛みました。<笑> ダメだぞ、ダーって<笑>そういう教育はいるんですよねいるかなと思って普通ねあの兄弟同士でやったら多分そういうことを学ぶんでしょうけど多分それをまだ学ばずなのかなと思ったので、うん、私がか噛んだんですよでもどれぐらいかんでいいんか分かんないから、うん、徐々に力を入れてって<笑>ギャッて言うまでとりあえずかんで<笑>そうしたらそれからビビられ始めて私のことを。<笑>でかい猫が来た<笑>で、旦那に すすごく懐いてますあどうですか<笑>、まあ。まあ実際本当もう言 う, 言 う, 言う通りでそれからはまあ追っかけることもあるけどやっぱりねこらって言ったらもうすぐやめるとかだからやっぱ教育になってるからすごく良かったと思いますけどね、まあ、でも実際噛んでるとこ見ましたわ<笑>って思いました。<笑>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 ご主人のたけしさんは、ゆかさんと結婚するまで、猫を飼ったことがなかったそうです。たけしさん、猫を飼ってみて、どうですか。朝、おはようだ、おはようって、向こう返してくる。で、お腹空いてたら、ご飯って言ってま、ねえー。またまた、ど、どういうふうに言うんですか、<笑>じゃ、あ、おはようは。おはようって、普通に僕は話しかけたら、おはようって。 はい、聞こえますよ本当ですか<笑>いやなんか猫飼い始めてから私より猫ばかりに親になってるので<笑><あ><笑>あほんで何ご飯はど う, うご飯、ご飯。ご飯いるって言ったら「わんわん」ワーンって泣きます泣き方が違うんで、はあ、分かりますそうなんですね、はあはいはい、今日本語を覚えてるのはその二つだけ <笑>なるほど次覚えさせたいのは何ですかね次何かなおかえりあ、おかえりか行けそうですよねおかえりちょっとね四文字になるね、うん。おかえりうんおかえりです、ねね、そうですねそうですねそうですねこれ英才教育がまたボス猫からボス猫から難しいです ね, <笑>ですね僕一回頭に押しっこされてじか、ね、<笑>でじかじかしゃーっと どう い, うことなんですかいやこれが今 の, あのおうちに引っ越してきたんです去年の夏に、はい、で引っ越ししてから2週間経ってからでもレオンの下のレオンの方はちょっと食欲がなくなったりとかしてたんですけどまあそういう面で見えてた、はい、あの引っ越しのストレスは、はい、上のリリは全然普通と変わらない感じだったんで、うん、あいけるいけるって思ってたんですけど、はい、2週間後ぐらいから 朝めちゃくちゃ泣くようになってにゃーにゃーにゃ ー, ーってで今まではなんかあのあまり要求に応えたら朝起きないといけなくなるからと思って無視をしてたんですようううで同じように無視してたら、はい、うちらの頭元でおしっこにするようになって<笑><笑><笑>どんな感触でした感触感触というか気がついたらこうあって夏だったんで汗かなって最初。 自分汗があすごい汗かいてるわと思ったらもう明らかにもう<笑>猫ちゃんのそそうのにかぐわしいかぐわしいも う, <笑>うわーってもう朝起きた瞬間からブルーになって<笑><笑>シャンプー代わりにはならないならないですねはい、はい、トイレだと思われちゃいますからそれ残しとくと<笑>もう必死でシャンプーしました<笑>ですよねわそれで引っ越しの ト, トラブルじゃないやそのスストレスはどうやっってて解消していったんですかもうとにかく「大丈夫だよ大丈夫だよ」って言ってあげるしかないって言われてあそっかと思って寝る前に、まあ、抱っこが嫌いなので彼女は、うん、なので私が撫でて「うん今日も一緒に寝るよ大丈夫だよ」っていうふうに声をかけるようになったんですよ。でそれとあとはトイレがやっぱり柔らかい素材の方が好きなのかなとも思って。はいはい あの寝室に3つトイレを用意してるんですけどそのうちの1個は砂、えっと、をのけて、えっと、シートだけにしてみたりとか屋根もついてるんですけど屋根ものけてみようとかっていうのも一緒にやっていったりとかしたら次第になくなりました。犬や猫フェレットうさぎハムスター小鳥など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 佐川健司さん、ゆかさんご夫妻の二匹の猫ちゃんのお話を聞いている今日の猫ワン。ゆかさんは今今バリのバリバリ FM で DJ をされてますね。はい、ちょっと絶好なので宣伝しましょう。はい、ありがとうございます。えー、FM ラジオバリバリで、えー、毎週火曜日夕方五時半からえ七、ー、時まで。 のえー、と1時間半で「ババわパラダイス」っていう月曜日から金曜日もある中で火曜日担当をさせていただいていますその時 の, あのパーソナリティ名は旧姓の藤由香でさせていただいておりますぜひ聞いていただけたら嬉しいですはいインターネットでも聞けますからねあは い, はい聞けます全国から聞けますのではい リーが2年前かなに、えっと、動, 動物病院に行った時に歯肉炎になっていて奥歯4本抜かないといけないというふうになりましてあの全身麻酔をかけるので、まあ、この日に手術しましょうと決まりましたでその前の日は全身麻酔するので晩ご飯は夜8時までにお願いしますと言われました。で夜8時に 餌を引っ込めてでその後あの様子見てたらなんか途中で2人が追っかけっこした後になんか急にリリが。 うが う, が う, がうが、みたいな感じになりだして「えどうしたんどうしたん?」っていつも吐きやすい子ではあるけど「えどうしたんやろ?」うと思って「うがうが」うが「あああみたいな感じでやるんで「あれ?」と思って「えどうしたん口の中なんか挟まっとん」って口の中見るけどあ挟まってる感じはないし「なんだろう?」って言いながら「まあ翌朝どうせ病院連れていくし」って言ってでまあ寝ました。 で朝起きましたいつも布団の中に一緒にいるのにもう床の上でなんかよだれがこう出た状態やって「えこれは絶対おかしい」ってってなって、はあうん、でその日私は仕事だったので旦那さんに「これのことを絶対あの病院の先生にも言ってね」って言ってあの連れてってもらいましたで旦那さん帰ってきて私も仕事から帰ってきて「どうだった?」って言ったら「あご」 脱臼だってって言われて「<笑>はあはああごだっきとか言って<笑>まさか顎外れてると思わないんで<笑>で「いやえそれってよくあることなん?」って聞いたら「いやこれよくあるんですか?」って旦那さんも聞いたらしく病院の先生が「いやあんまないですね」って<笑>で。で顎は入ったんですか入りましたなんか よっぽどの衝撃があったらしく あ, ありましたかなんかありましたどっかから高いところから落ちましたかとかも聞かれたらしくってでもあのいやその前に確かに追っかけっこはしてたと、はあ、でおそらくあのこのソファーからなんかちょっと落ちたような感じは 見, 見たような見てないようなみたいな2人ともけどまあなんかその後からだったんでおそらくソファーの上から落ちたのかなと勢いよく。 あの顎入れるのに猫も全身麻酔かけないといけないらしくってうそ う,、ね、そ, うそうなんですよだからたまたまあの歯を抜く予定だったんでじゃあ顎も入れときますねみたいなちょうどよかったち ょ, ちょうどよかったあの不幸中の幸いなのか<笑>寝てる間に顎も入れてもらい歯も抜いてもらったんで<笑>やっぱり一回外れた子は外れやすいって聞いたので。うんえーうん あのどういうところを見たらいいですかって聞いたんですよ、はいはいうん、そしたらなんかご飯が食べれなくなるとか、はい、食べようとするんだけど食べれなくなるとか、うん、あとは舌が出たままになっているとかそういうところで見てくださいっていう、はいはい、言われました参考になります、えー、寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 はい、あの最初のななんでしょうあのいろんな昔話とかに出てくる猫のイメージ化け猫ってんかやっぱ気ままなんで、ええ、こう自分の犬派の人が必ず言うのは言うこと聞かないでしょっていう言うんですけどでも全然そんなことないし。 まあ、特にあのね僕に懐いてるって言ったその2匹目のレオンなんかは読んだら来るんで「レオン」って言ってあ「今はビビってきてないですけど<笑><笑>ちょっと読んでもらっていいですか、はい、レオンレオンくんあダメですね、はい、どう<笑>そうなんですね。はいはい あじゃあ変わってから初めて魅力が分かったそうですね本当にそうですね犬と違ってこういうとこ可愛いいよっていうところありますか逆困ってることでもあるんですけどそうそうそう可愛いなと思うのは僕が家の、まあ、帰ってきてから、まあ、家の中でいろいろこう着替えたり用事したりとかしてる間中ずっとついてくる、まあ、歩いてついてくる<笑>でこう話しかけてくるにゃにゃにゃにゃ<笑>多分何かしてほしいのか でまあやっとこういろんなねやらないといけないことが終わって、まあ、リビングに座ったら膝の上に乗ってきてでなん結局早く座って膝の上に乗せろってことかみたいな<笑>っていうのがレ オ, 君レオン君ですねはいそれがなんかもうついてきてねああもう忙しいのにと思う時もありますけどそれがもうすごいかわいいなと思って、はい、このベランダから僕外出る時は必ずもう猫はあの 隔離された別の、まあ、猫部屋にしてる、まあ、寝室なんですけど、うん、寝室がもう扉が完全に閉まるので、うん、そこにもう一回大変ですけど2匹とも入っていただいて、えー、自由に猫がリビング動ける状態でこの窓開けない、えー、あの一回逃げられてるそうああそうかそうかそうかそうか困りますもんねいやレオンも逃げたよあえレオンそうそうそうそうえっ<笑> レオン逃げましたねどこかそう前に住んでた家でリビングの窓を僕が夏に不要意にパッと空気入れ替えようと思って開けてしまってで子猫だったんで、まあ、外の風でパッと感じてわっ、うん、とこ う, もう興味本位でさっと出てしまったんですよもう寿命が縮みました本当に は, はいはいあれ翌々日くらいかなそんなに帰ってこなかったんですか は, はいそうですね で仕事から帰ってきたら、うんまあ、近くからニャーにゃ ー, にゃーって鳴<笑>き声が聞こえたんであこれ間違いなくレオンだと思って探して速攻みたたいいなの溝のとこにいたんですよ、はいはい、でこうちょっとずつちょっとずつこう腰が引けながらこう 寄, って 寄, って寄ってきてで最後おもちゃにこう飛びついた時に「か はいもう猫外を出したら本当に危険ですので皆さんも気をつけましょうね、はい、はいでは最後にですね猫ちゃんに言葉をかけるとしたらどんな、はい、じゃあリリに、えっと「長生きしてね」 だなそんなに回るしちゃいうそうですね。で仕事から帰って近くからにゃ20歳まで生きてほしいですね。あと10年ですね。うん、いけると思い声が聞こえたん、はい、ご主人いかがですか、ね、猫ちゃんたちに。はい僕も同じですねもうなるべく長く一緒にいたいので長生きをしてほしいなとであの元気で長生き。ね、ちょっとちょっと健康寿命を寄っ て, <笑>寄ってきもうで元気で長生きで、ねはい、歩くのがゆっくりになってでも。<笑> 自分で歩いていてろんな楽 し, 楽しめる状態で長生きしてほしいですねなるほどね、はい、ご主人もダンスされてますからねああはいはい、ね、ーねーねそうですね、はい、今年の夏も、えー、ここ5年毎年出させていただいてるんですけど、えー、と松山祭りの方の、えー、野球サンバの部門の方に親父ダンサーズのまたチームが出ますのでまた興味がある方はこちらまでこちらまで。<笑>こちらまで<笑> <笑>こちらまで、<笑>まあ親父ダンサーさんのフェイスブックページとかもありますんで、んでね、はい、検索してもらったら。こそこで、はい、メッセージが、はい、送っていただいたら、はい、実際に今フェイスブックでメッセージを送ってきてくれて。メンバーになった人もいるので。メンバーはまだなっていいんですか。あ、まあ、もう全然大丈夫です。ま、毎年募集してますんで。で何歳とかそういう条件とかある。んあ、もう全然そのいう条件も、まあただ、え、すごい炎天下なんで。 あのそれこそ健康な方じゃないとちょっと難しかったりはするんですけど今までだったら下は多分5歳とか6歳とかぐらい親父じゃなくても親父マインドがあれば5歳でも、ねねはいもう全然全然全然、ね、老若男女男女でいいんですけど、ねうん、はい大丈夫で す, あです、ねはい、あの松山祭り の, あのチームは、はい、親父だけだとねなかなか人数集まらないのではい<笑>そうそうはい、ね老若<笑>はいはい、お待ちしてます、ね、お待ちしておりますはいはいぜひ ヤマト動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。ね、はもしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所。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 中西先生、ええー、もう四月に入りまして、はい。ワンちゃんの大切な時期がやってまいりましたそうです、ねはい。はい。フィラリアの予防の時期がやってまいりました。なぜ今かというと、蚊が出てくるなんです。そうですね。どんな病気なんでしょうか。はい。フィラリア症というのはですね、あのー、心臓に寄生する寄生虫の病気になります、うん。はい。これは蚊が関係している。そうなんです。蚊から、ああ。 寄生虫が体の中に入ってきて、はい。で、それが体の中でこう大きくなりながら心臓に到達して。まあ心臓で悪さをしていくような病気になります。ワンちゃんとしてはそれが寄生するとしんどいわけですか。そうですね、しんどいです。まあまず。 軽い場合は咳とかそういった症状から始まるんですがひどい場合ですと湿疹が起こったりとかぐったりしちゃったりとかあの血尿が出たりとか、えーはい、あの最悪な場合はあの突然亡くなってしまうこともあるんですね、はい、外で飼ってるワンちゃんも中で飼ってるワンちゃんもかもいますからねそうですね僕たちもやっぱり要はお家の中でで刺されますすからねね<笑>一緒なんです、ねはい、そういう意味では予防はしていただいた方がいいと思います。要注意な時期がや やってまいりますよ。予防しないとどんどん重症になってしまうわけですか？そうですね。まあ、まずフィラリアに感染したということによって、そまあ、その感染する数にもよるんですけども。あの異物が本来。まあ心臓というのは血液しか通らない。あの場所ですよ ね, ですね。そこに虫がたくさん住みついてしまって。 おりますので、まあ、そもそもその血液の流れが悪くなって体の状態が悪くなったりとか異物が、えー、と体のものじゃないものが心臓にあるので免疫が働いてより心臓があの変な形になってしまったりとかして。えー でより心臓に負担がかかってしまうような、あのー、ふうに病気が進行することがありますかわいそうですねこれはもう本当に予防が第一ということで、はいはい、もう進んでしまうともうあまり治らないかともあるんですか、はい、あの治療法はあるんですけども、うんえー、やっぱり長い時間かけてあの治療していく必要がありますし何よりもあのー<笑> その治療していく中でもその心臓にかかる負担というのはずっとありますので、まあ完全なくなった後でもその心臓の病気が残ってしまったりとかすることがあるんですね。なのでまず感染しないようにすることが重要になります。うん、その方が飼い主さんのまあお財布の負担も少なくて済むよってことで す, よ、ね、ですね。はい、そうですね。なるほど。じゃあどうやって予防すればいいんですか。 はい、えー、と基本的には月に1回なんですけども飲むタイプのお薬であったりとか背中につけるスポットタイプというような、あのー、形状のお薬もあるんですけども、うん、そういったものであの予防をしていただくことができます、うん、予防を始める前にはやっぱチェックがですねそうん、まずあのフィラリアに感染していないことをあの確認するために、うん、あの検査をすることが重要になります。 そちらは血液を取って実施する検査なんですけども、はいまあ、本当に少量で大丈夫ですので、と少ない量の血液からそのフィラリアに感染していないかどうかというのを確認した上で、うんえー、いないねっていうなとこにあの月に1回の予防をご提案させていただいております。なるほど。わ、はい、かりました。 最近来院される患者様の中にはですねすごくさまざまな病気が重い状態になって初めて来院される子たちが多いと感じております。 やはりあのそういう子たちもですね早期に発見してあげることによってもっとできることがあったりとかあのより治せる状況というのを作れるというのが最近の実感としてあります、まあ、ですのでこういったあの年に1回のフィラリアの要望のシーズンにですねあの検診という形であの血液検査尿検査あできればレントゲン検査エコー検査もあの一緒にしっかりさせていただいてですねあの健康診断をですね定期的に実施して早くからその この病気を見つけて必要な治療をあの受けられたらなというふうに思いますなのでぜひご検討いただければと思いますのでよろしくお願いいたします散歩の時はリードを外さないようにしましょう伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です糞は持ち帰り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 この番組はご覧のスペシャル。 の提供でお送りしました。